結局、みんなに助けてもらったんですね。どうも、政治いろいろの学部です。ここ1、2ヶ月余り、尿素水のことだけを考え続けてきた韓国。頼みの中国からも、来年はもう助けられないよと言われ、COP26 でも、 世界中に泣きつくほど追い詰められていたわけですが、なんとかギリギリのところで最悪の事態を回避できたようです。中央日報からの引用です。韓国政府は15日、マレーシア国営石油化学企業から車両用尿素水100万リットルを供給するとの回答を受けたと明らかにした。マレーシアの他にも 韓国政府はベトナムやサウジアラビアなどから尿素水の追加確保を推進している。政府は早ければ明日から尿素水在庫情報を毎日2回以上公開する方針だ。韓国政府はこの日尿素水需給関連反官庁合同対応会議を開き中国以外の第三国からの尿素水 確保状況を発表した。政府によると、在マレーシア大使館が今月初めから現地進出企業とマレーシア国営ペトロナスケミカルとの協議を斡旋し、11日にペトロナスケミカルの最高経営責任者名義で尿素水供給の約束を取り付けた。ベトナムでは現地大使館と大韓貿易 投資振興公社ハノイ貿易館などが現地企業と政府要人と接触した結果、既存の契約分5000トンに3000トンを追加で供給するとの回答を得た。在サウジ大使館は来年まで尿素水の販売はできないとの立場を明らかにしてきた現地独占企業のサビックを訪ねて、ロッテ精密科学との協議ルールを構築した。 この他に民間企業などはメキシコとオーストラリアなどで追加物料を契約した。韓国政府は早ければ16日から在庫情報を毎日2回インターネットで公開すると明らかにした。現在政府は尿素水180万リットルを全国の主要拠点ガソリンスタンド100カ所に供給している。また 当分は100カ所のガソリンスタンドに優先供給するようにし、ロッテ精密化学などの生産が再開に合わせて独自の流通網を通じて他のガソリンスタンドにも供給を始めると明らかにした。政府関係者は在庫情報公開を通じ現場の円滑な尿素水需給を支援すると同時に需要者の便宜を向上していく計画と説明した。 とのことで、いかがでしょうか。まあ、とりあえず、尿素水をどうにか調達できたということで、よかったですね。韓国の尿素水パニックは、ある意味で、あちらの自業を取得なのですが、向こうの経済が全面的にストップした場合、長い目で見れば、日本にも火の粉が飛んでくる可能性がありますので、知らぬ存ぜぬというわけにもいかないんですよね。 それにいよいよ追い詰められた韓国が日本に泣きついてくる可能性もありますし日本の主要な新聞でも散々取り上げられてきた韓国の尿素水パニックですが結局はマレーシアからトータルで100万リットルを融通してもらうことで決着を見たようです韓国はさらにベトナム、メキシコ、オーストラリアからもある程度まとまった量の 尿素水をを確保ししていいいるるるるとととととううことで土壇場になると意外と力を発揮するという一面があるのかもしれません中国からもストック分 18,700 トンを輸入してもらう約束を既に取り付けていますし民間企業も必死に力を尽くして尿素水をかき集めているようですから少なくとも年内は産業が全面停止して大パニックなんてことにはならないでしょう これはあくまで非公表ですが、一部の国内市場では日本の尿素水も高値で取引されているようですし、目先の危機を回避して、文在寅はさぞかしほっと一息と言ったところかもしれませんが、これで尿素水パニックが完全に過ぎ去ったと思っているのなら大きな間違いです。今回の救援物資はあくまでも一時的なもので、 来年以降も継続的に同じ量を輸入してもらえる保証はどこにもありません。今回の輸入分を使い切ってしまったらそれっきりという可能性だってあります。まあ100万リットルというと相当な量ですが、使えば在庫はどんどん減っていくわけで、タイムリミットが迫っていることに変わりはありません。助けてあげても感謝のことは一つないような国に、 何度も手を差し伸べてくれるお人よしの国なんてどこにもないでしょうからね。韓国としては結局、自前の尿素水を用意できる環境を整えるしか道はないのですが、こちらの方も善と多難のようです。文在寅も一応、ぼんやりとした危機感を感じているようで、尿素水に頼らない排ガスの浄化技術を開発すると宣言しています。 確かに非尿素水系触媒剤を応用できれば、非尿素水パニックとはおさらばできるのですが、何しろ新しい技術のため開発にあたっては未知数な部分も多く、一朝一夕に実現できるシステムとは言えません。専門家の話によると、非尿素水系触媒剤の利用技術が完全に確立されるまでには少なくともあと3年、 長くて5年以上かかるという見方もあり、道のりはかなり険しそうです。韓国としては日本のレアアース対策をイメージしているのかもしれませんが、日本と韓国では基礎研究にかなりの差がありますからね。そのままフェードアウトしていくんじゃありませんかね。あるいは尿素水を輸入で賄うとしても、現在のような中国べったりの外交政策を 根本から見直す必要があるでしょう。これについては、ムンジェイン自身も内心、まずいな、と思っているようで、先日開かれた APEC 首脳会議で、開放的で公正な貿易秩序の復元で、もっと固い経済共同体にならなければならない。早いコロナ危機克服と、グローバル供給網の安定も、他社主義と互恵協力に基づいた、 自由貿易にかかっていると、もっともらしいことを言っていますが、まあ、いつも通り、みんな困っている韓国を助けてくれるよね、ということなのですが、すべてはムンジェインの胸残業であり、うまくいく保証はどこにもないのです。それとも、あとは民間企業や個人レベルでどうに活かしてくれるということなのかもしれません。尿素水だけで終わればいいのですが、 どうやらそういうわけにもいかないようです。実は、マグネシウムも世界的に不足しており、日本やアメリカも枯渇しつつある在庫をいち早く確保するため、水面下で動き始めています。しかも主要な産出国である中国は、自国優先のスタンスを崩さず、ここでも他国への輸入を大幅に制限。韓国は例によって、 中国にほとんどの輸入量を頼りきりですから、中国が輸入をストップしてしまえば、煽りをもろに受けることになります。一段去って、また一段。韓国にとって、本当のピンチはむしろ、これからが本番なのかもしれませんね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。